じゃあ、ソフトウェア開発のお話をします。ここまで私たちは、こう、プログラムを書いてきましたけれども、私たちが普段耳にする用語はどちらといえばソフトウェアですね。ソフトウェアというのは、コンピューター上の何らかの仕事をこなすために使用されるプログラムと、データとか、手引き書とか、ハードウェア以外の全ての部分を指します。そして、ハードまで含めた運の部分全体がシステム。 例えば、このブラウザっていうソフトウェアだったら、ブラウザのプログラムもいりますけども、こういうなんかあの、アイコンとかボタンとかこういう画像も中に入ってるんですね。このまとめたものがソフトウェア。で、えー、ワードなんだかもそうです。ところ で, ですね、ソフトウェアを作るときは、やみく雲にプログラムを書くという方法ではうまくいけません。非常に複雑ですから。ここまで体験したらもうわかると思うんですけども、プログラムは非常に緻密なもので、 どっか少しでも間違ってたら、それだけで全体として動作しないということも普通になります。だから、数行のプログラムでもトラック作るのは結構大変なんですが、何万行もあったら、それは非常に大変なわけです。でなんで大変かというと、一つはですね、えー、製品となるソフトウェアを作るときには、まず、どう進むかとを文章化する。設計も文章化する。コードも文章化する。テスト計画を立ててテストする。 そういうふうに、様々な付帯作業をしながら、正しく作らないといけない。なので、単にプログラムを書くだけなら、一日に何百行も書けるような人でも、ソフトウェア開発プロジェクトとして製品を作るとなると、平均してると、一日あたり数行ぐらいしか書けてないという、よくあることですね。そうなると、数万行のプログラムを一年で作るとか言ったら、開発者が100人以上必要になります。人が多くなると、それらの人の間で意思疎通する手間、 えー、例えば、ミーティングをして、じゃあ誰がどの部分を書きますかで、連絡する箇所はこういうふうな、えー、合わせないといけませんね、とか、そういうことを全部相談するわけです。その手間がどんどんどんどん多くなって、コードを書いてる時間が足りなくなるんですね。そのために、開発者1日あたり7人数行しか書いてない。ということが多くなるこういうふうに、ソフトウェア開発で人が多くなるということは大変マイナスになりますが、 でも、ソフトウェア開発に詳しくない人はそれがわからないんですね。えー、例えば、100人でソフトウェアを書いてて、えー、あと残り2ヶ月かかると。それらは期限に遅れるから、じゃあ、えー、1ヶ月で済ますために人数を倍の200人にしたら。それは勘違いだね。その、100人にもう100人に導入したら、新しくした100人の人にいろいろ教えたり、打ち合わせしたり、それから、その、100人の会議より200人の会議はずっと大変ですから。 そういうふうな意思疎通の手間も増えます。そうするとですね、人数を増やすと、ソフトウェアの開発終わる期限はかえって伸びてしまったりするんですね。この、遅れてるソフトウェアプロジェクトに追加人員を投入すると、遅れは一層不足になるという、そういう法則があります。これは、ブルックスの法則なんていうふうに呼ばれています。それから、要求費用の問題という話をしましょう。 そもそも、どんなプログラムを作るということを決めるのは非常に大変なんです。その、どんなプログラムを作りますというのを、まあ、書いたものを要求仕様、Requirement Specification というふうに呼ぶんですけども、世の中のソフトワークが発表するの多くは、要求仕様がきちんと決められてなかったためにトラブルになったと。よく知られています。例えば、次の要求仕様を見てください。2つの数値を入力し、大きい方を打ち出す。 これはさっきのプログラムですね。で、えーまあ、バージョンとして、えー、この2つありあ、まあ、両方でありましたけども、動作はどっちのものなんですけども、このプログラムは、この要求費用に合っているんですかまずそもそも、この要求費用 A はですね、2つの数字が同じだった時の動作について規定してないじゃないですか。じゃあどうすればいいでしょう ?2 つの数字が同じだったらまずいんだから、エラーメッセージ出せますか 勝手にそんなことを決めてはいけない。お客さんにちゃんと確認してください。で、確認したところ、じゃあ、要求仕様 B のように直します。二つの数値を入力し、大きい方を打ち出します。二つの数字が同じだったら同じなんだから、その数値を打ち出します。それだったら間違いないですね。え、そういうわけで、その場合はさっきのプログラムでもいいわけです。え、両方同じだったらそれが出てきますから。でも、次の方になるかも。 二つの数値を入力し、その大きい方を打ち出す。二つの数値が同じであるときは何が出力されても良いものとする。まあ、これは、このプログラムはもっと大きなシステムの一部であって、値が同じだったら別の場所で別の処理をするので、ここは呼ばれない。出力は気にしないという場合はこうなります。もうちょっと変えたら二つの数値を入力し、その大きい方を打ち出す。二つの数値が同じであることは決してないはずである。 決してないんだから、考えままでいいですかねそれはどうでしょう決してないことが起きてると分かったら、それはおかしいことが起きてると教えてあげた方がいいんですね。もっとも、本当にそうしたらいいかどうかはお客さんに確認した方がいいんですけども、えー、でも、なんかおかしいことがあったら、なるべく早く発見して、おかしいということが分かるようにした方が、一般には問題がないというふうにされていますで。こういうふうに、ごく簡単なプログラムでしたけども、A、B、C、D と。 まあ、何通りもの要求仕様が書けますね。それによって、ちょっとずつどんなコードを作ったらいいか、まあ、選ぶ人に出すというのもあってもいいから、もう一つありますかね。こういうふうに、要求仕様をきちんと決めるということも大変ですし、その決めた要求仕様に正しく合ったコードを作るということは、まあ、同じように大変。